<ス>はい、いうあっ、うん、あ, あ, あ, あ, ありがとうございます。 もう一個もらってもいい、ね<笑><笑> えっとバリアフリードは、えー、と入り口の扉が、えー、と押しあのの扉がある以外カウンターじゃなくてテーブルで、えー、と椅子のすぐ動かせるので机につくまではすぐくうのかなって。 感じました。トイレの中にえっ、ー、とタスリがあってすごい使いやすかったで、あ立てる方なんか使いやすいんじゃないかなって感じました。で、あとはあとすごいあのえっ、ー、とハマグリラーメンがすごい美味しかった。あっさりしてて美味しかったです。えっ、ー、と今日はありがとうございました。<笑>